水天賞ウィズハピ ス, ミスお願いします会場にお集まりの皆様こんにちは千葉市から参りました水天賞ウィズハピネスです、えー、この桜時代祭り初めての参加なんですが今日3回目の演舞こんなに、えー、たくさんのお客様たくさんのギセ 結成して実は20年目になりますテーマは今ここでこの空間この時間同じ空気を吸っている皆様と踊りを通じて人口になろうということをテーマにして20年間やってきておりますそして今日ちょっと皆様にお願いがあります3月といえば別れの季節ですどうしても出会い別れ必ず 実は今日うちのチームでこの演舞を最後にしてチームを卒業する子がいます構えてるけど奈々奈々ちゃんですユナはい、えー、奈々とユナ今日この会場を持って一度チームを卒業することになっておりますどうぞ皆さん私たちメンバー一同でこの子たちに思い出を作ってあげたいと思っております会場の皆様も思いっきりの声援で お送りをしていただきたいと思いますご協力のほどよろしくお願いいたします<笑>それでは参ります推定賞ウィズハピネス2022風神ライジン you、okay. 哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇